平成30年1月10日、阿蘇中央高等学校阿蘇西方校舎の生徒が、阿蘇市に自作のバイクラックを寄贈しました。この日市役所を訪れたのは、NPO 法人阿蘇田園空間博物館と、熊本県立阿蘇中央高等学校西方校舎グリーン環境課木材工芸班の生徒7名と顧問の先生です。 奇想式に先立ち、グリーン環境科の生徒から、バイクラックは学校の演習林から伐採し、製材から加工までを行いました。ぜひ多くの人に使ってもらいたいですと挨拶。続いて佐藤義之阿蘇市長が、すごく心のこもった思いがけないプレゼントをありがとうございますと感謝の言葉を述べました。最後に目録として、自転車プレートが 山本理事長から市長へ手渡されました。阿蘇市では、自転車で阿蘇へ訪れる人を支援する様々な活動を行っており、自転車を駐輪するバイクラックもその一つです。このバイクラックは、阿蘇中央高校阿蘇西方校舎に阿蘇田園空間博物館が制作を依頼し、平成29年の8月から作成が進められていました。 現在、19基のバイクラックが、道の駅麻生をはじめとする観光事業所などに設置されています。式の後、市役所駐輪場のバイクラックを前に記念撮影をして、この日の起草式は終了しました。